関東甲信地方で揺れを検知。推定災害震度震推 定, 害 震, 度 震, 推定害震度7。先ほどの緊急地震速報はキャンセルされました。